はい、ということで、今回はニューポケモンズラブやっていきますはーい、よろしくお願いします前回までで、雪のデュラストーンでしたねデュラストの雪ねもうね、うん、全部終わりました、水分カ取れました、うん、疲れたうーん、まだ心のこがあってね飛んでたデリバードの後ろ姿を撮りたかった、なかなか出なかった 自分気右行くときにいたんだよ。ということで今回から動物はい洞窟のリクエストはいきますか動物 はスずっと見つめて画のののがおきき一番大好きなバイクがフレクルの合唱ト何やるのー ピッピがイルミナオーブをかこってる3匹。 メロディーを鳴らしたらピッピが踊るんだ。 下の方を左のの方左左、左の下の方がよそれ右左、左左の下の方を一回リグレンドで伝えていく一回ピグレンドで伝えていくあ、これあ、どうだよ音楽音楽だらすその踊ってるタイミングで浮かる浮くあなんー、みんな浮かないのなんで意識にしか当たってないから あたあじゃあああああああああああああ気何やるの？えっとグレッグの台アグレッグの合掌のやり方ですその滝があるエリアで下の方にグレッグが三台並んでるのでフワリンゴを当てます順番は真ん中上下の順番でフワリンゴを当てますそして で下のグレッグにフワリングを当てた後にグレッグが笑った後に浮かぶのでその姿を撮影しましょううん、うんうん、っ笑った後に浮かぶってああ<笑> 変なの<笑>何をやるのずっと見つめて、はい、洞窟を抜けて大きな穴に出たところ左側を見ると壁に石つぶてがついているようです逆こにうんそばてて動き出した石つぶてを取るあれかなんで お早いお<笑>オッケーはい、何やるのえー、っと、ゲンガーはいたずらがお好きの攻略です。えー、っとね、先があるエリアにゲンガーを渦から出現させましょう。あれですよ、うん。それで、君が終わ当てれば出現します。誰にそれで 近くにいるグレッグにもイルミナー当てるあ、それそれゲンガ出たそしたらねこいつ、ゲンガいたずらするんだって驚かせるんだってヌイオササステあ あ, あ, あ石を投げるあ、投げた あ, あ、聞いたのか今分岐右今だって石タイプ作くっけな、ゲンガ 何やるのえー、っと振り向いてほしいの攻略です。これはクチートの攻略でクチートまず警戒心をほどくためにはメ レ, レシーとこのクチート2匹に当ててリアンシーを出現させてからのデアンシーにイルミナオーバーを当てまくって技を出しましょう。 そうすると左側にいる。こっちじゃないの左側。こっちじゃないの左側にいる。クチートが警戒心ほどくので、ノクチートにフワリンゴ を, 当てダフリンゴを投げて食べてる要素当たっちゃうよ。あこっ、ち、後ろ向きになのあ振り向いてほしいな。こっち向け、OK。 でいいのかな。ああ、可愛 い, いね、クチート。食べて食べて。あ、こないで。早く食べて。あーあー、横巻き。できたかな。おーおー。はい。何やるの。ひっそりと眠る。はい。分岐を右行き、ここ白銀のですね、クリスタルフロアに到着いたしました。はい、奥にゆらゆら揺れてるクチートがいますね。はい あのゆらゆら揺れてるクチートの近くに行って後ろを振り返るとあるポケモンがぐっすり寝ているのでこれを撮影すると書いてあるんですが当てにならないのでねこのサイトは自力で後半探すしかございませんがああこれだいたかわいいかわいい9月 何やんのえー、っと一番大きなバケッチャはい、はい、えー、っと隠れてるその、えー、バケッチャ4匹4匹、はいるみになってますあそれそれ光ったね1匹目クリア2匹目この先ゲンガーがいる方の奥右奥ねうん誰か いよ時間がないどんどんどんどんだよどんどんどんどんどんどんどんどんあっあっあっあああなんでうゲー、okay. 3匹目ここ抜けたら左奥上左上にいる左上ね開いいた はい今度あのー、右ね分岐ねであのー、落ちそう な, な挿入式の左側にいる狭前にいるってよ狭いねささうん 後ろはあいたいた<笑>かけれてました、はい、普通のサイズさあこれで条件整いましたはいあとは通常ルートで隅ジャングルまで行ってく、はい、ださい左下っていうか後ろやん<笑>ジャングルね いかないのジャングルまで行ったらどうするのああの普通にいるらしいバケッチャー特大サイズあ、えー、イいたでかいだろでかいだろうわあっ邪魔でかっ 土台って書いてる。リングやってみて。え。そうそう。マ<笑>ーケット取れました。あ、なんかいる。何やらない。ほ何やるの 次は右行ってルチートの警戒心を解いてまた右に行きますでやるリクエストはくっつきバチュラですバチュラですバチュラをサンダースの方に誘導させます背中に乗ったバチュラを取るだけですむずいよ、ね、リンゴが跳ねる跳ねる いったいったいったいったいった る, っ る, っるそっちじゃない。あ、いってるいってる。なんか、なんか、あれ、バチェラだよ、バチェラバチェラをね、手にして取ってね。ああ。取ってる取って取る取ってる。バチェラー。あ、取ってる取ってる。取ってる取れてる取れてる取れ て, 取れて た, った。大丈夫大丈夫。わかりやすかった今の。あ、怒った。うん。 何やるの。えっ、ー、と。暴れん坊の攻略です。これはゴールマーカーの近くにいるササンドラ。対象なので、ササンドラにメロディーを聞かせましょう。それ か, かなゴールマーカーの近くにいるササンドラ。まだですよね。そ聞かせて。そしたら地に降り立つので。上リンゴを与えます。食べてる、食べてる様子を。地に降り立つ。うん。 ってきた食べてる様子を取るだけです。ちなみに余談ですが、食べ終わった後のしぐさを取ると、星用のササンドラが取れるのですが、リクエスサー達成されないので、食べてるところを取りましょう。早く、早く、えもういいじゃん。何があ消えちゃったよ。もっともっと上げて、ササンドラに上げるんだよ。だからここにげる。であげるの投げるの。 ササンドラに向かって投げるのあこれあれなサンドラに向かってキャッチさせるのキャッチってどうやんのあ、食べてるあ、食てないおお、食べるの早いな難しくね むずいな。タイミングむずい。早い。いいですか何やるな。怒りの矛先の攻略です。ゴール付近にいるラムパドルがリクエストの対象です。ま、ラムパルドか<笑>で。ラムパルドの近くにゲンガーの紫の渦があるから、来るようにフワリングを投げましょう。あいつですね。うん。 う来た来たそうすると頭突きをするので頭突きをする様子を取るおーちなみに余談ですが落ちてきた石つぶてを撮影すると星4が取れますどう何やるのおいたつクロバット ロボットがとても分かりにくいもうちょっと先に行ってからどのどれが対象か説明します分岐は右に行かずそのまま正規ルートに行きますこの開けたあたりかな右側にねなんかなんだろう鍾乳石 があるから右側このもうちょっと右あそれこの少年席の1匹目のクロバットじゃなくて2匹目のクロバットこれこれにフワリンゴを当てる遠いのか当たった当たったそしたらねそのクロバットをずーっと追いかけますちょっとゴールマーカーが近いのでズームしながらクロバットを追いかける でね、降り立つときがあるか、その降り立ったところに、ふわりんごを投げて。ふわりんごを食べるところを撮影。降りだったら、ふわりんご投げて。ああ、来た。はい。りんごだよ。はい。りんご、あ、あ、あ、あ、あ。あ何がいの下手くそ。は<笑>い。あ、食べて、これ。食 べ, 食べて。これもいいから。取ょっと。今、ま、だ。 見えないよそろそろ。あっ食べてないよ。早く早く食べてくれ。はい、そこにある。あ あ, ーあー、下手くそ。来たーあ<笑>喜ぶあー、疲れでね、これはね、難しいよ。どのクローバットかわかんないよ。いえー、こうやって歩くんだね。何するのうわっ ふわふ わ, ふわふわの生き物に手が生えたらフワンって言うんですかね、うん、進化して 気, 気球になって乗り物になったらフワライドなるほどそういうネーミングセンスですかということで分岐を曲がらず正規ルートその後の分岐を左に曲がりますなので左にクロバットがいえますんでイルミナオーブで起こしましょう 右上にクロバットが寝てますんで、あそあちらにはメロディーを流しましょう。メロディ。はい、これで分岐ルート開放です。さあ、分岐ルートが出てくるのでしょうか。出てこないのでしょうか。出てくる。で分岐ルートな出てこない。出てくる。出てこない。 くるくないくる来ないくる来ないくるくるくくるくる来るくるくるくるくるくるくるたーでですね右側かな下のイルミナオーブが当たるのねふりしたオーブがあるのでイルミナオーブで光らしてその近くにいるフワライドじゃなくてフワンテを撮影しますすると、はい 光らしたら何があるの何があるのかいこの不安定だね。あれですかね過ぎちゃうぜい。あった。 でかくなってるお い, おいきたー、はい、あ何やるなー。ヌメルゴンの楽しみはい分岐を左に曲がったらその先にいるヌメルゴンのその手前にあるイルミナオーブを当てるクリスタフラワーがあるから当てる、うん、左左左にね、うん、イルミナオーブを当てるクリスタフラワーが隠れてるんごよそれ右ね ナルメルゴンが叱ったら喜ぶらしいんだ2人、2人、はい、はい、ピッピー、はい、後ろ あ, あなんであー、私叱ったで、あ、ズームしないやつだ あ, あ、これでいいのかこれでいいんだ。できたはい、次何やるのサンダースの大毛逆立ちの攻略です分岐を曲がって曲がります 上がったらサンダースはバケちゃん近くに誘導しますリンゴで。サンダースがここら辺にいるか。リンゴであっちでね。当てたリンゴ。当たんの？うん。何回？二回ぐらい。でバケちゃんの方に誘導する。し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 王国はい、分岐は右に曲がり、うん、その後まっすぐです分岐曲がりませんここねはいでこのジャングル手前ぐらいから準備、はい、左の石岩に向かって、うん、イルミナオーブを投げまくるうまくいけば奥から蝶々出てきますもっと下じゃないあの間をね奥と手前の岩の間を狙ってねいっぱい手前すぎ もうちょい左かな左あ来た今出たね 羽, 出た羽見えた羽見えたで右の遺跡裏のイルミナオーブとかに光らせる あ, れあれででディアンシーじゃなくてメレシー4匹いるから出てきますメレシー4匹出てきますだ3この後ろに1匹いるんです、ね、サーチしてあげてくださいこう後ろにいるんですよね 4匹出てきたらメロディーを流してビアンシーという伝説のポケモンが出てきますさあビアンシー左側に出ているのか出ていないさあその左そろそろ さ, さっさと光らせてさっさと光らさないとで光ったらあいつらが喜ぶからこいつとあいつと一緒に写真を一枚に入れる おーいいんじゃないおいい感じいいんじゃないのこれはいいんじゃないのこれはイーイ何やるのーえっとですね、はい、目の前にいる3匹のオンバットにイルミナを当ててください、はい、その3匹ですさあ当てるんださあ早く12あっお っ, おっ に、ああああああーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ なんかいる。なんかいた。どこに寝るんだろ。寝るのか行かない。こんなにだって荒々しく走り回ってるよ。あの石の橋だよ。なんかね、その石の橋の過ぎたらへんって書いてあったけど、まあ。 リンゴリンゴなんで下にリンゴ投げないと遅かったあらきたよ右だよなんで左向く の, この辺で寝てる感じ知らないけどレベアゲーを兼ねてさ乗りましょう おーいおあれっこ、うん、の正面サービスショットあったあれあ眠るんごあ た, たあ燃えてるイルミナなんちゃら現象、うん、あ起きた寝た意味しゃくれ蘇我畑あ回った首がああすごいねこんな光ったら あ、そうやって歩くの頭重そう。飛ぶんだね。この躍動鋼タイプの杖落た。